色紙や型紙をプリントアウトして、紫陽花の花を作りましょう。紫陽花の色紙は5色用意していますので、お好きなものをダウンロードしてください。こちらは花びら用、そして大紙用です。花びら用の型紙の裏にまんべんなく糊をつけ、 色紙の裏に貼ります太い線で4つに切ったらそれを半分に折りますこうすると2つ一辺に切ることができますこれを1個ずつに切り離し周りを切り取ります 2枚くっついている場合は真ん中で切り離してください。花びらを全部切り終えたら小さな丸も切っておきます。もう1枚型紙をプリントアウトしたら太い線のところで切り四角く切り分けておきます。この上に。 先ほど作った花びらを貼っていきます。まず左右に1枚ずつ。そして上と下。最後に真ん中に丸を貼って出来上がりです。拡大して見てみましょう。左右に1枚ずつ。それに少し重なるように上下に1枚ずつ。真ん中に小さい丸を貼る。 これで花びらが10枚できます台紙を半分に切って丸のところに花びらを貼っていきます花びらを裏返して真ん中あたりだけ糊をつけ丸のところに貼っていきましょう3枚残りますから真ん中の空いているところに貼ります台紙が見えないように貼りましょう のりが乾いたら裏返して周りを織り込んでいきますこの時できるだけ表から台紙が見えないように折りましょう台紙をのり付けして花の出来上がりです色紙の色や花を張る向きで雰囲気の違う紫陽花ができますこの花に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 貼る場所を決めたら、葉っぱから貼っていきます。葉っぱは折り目をつぶさないように根元だけ糊をつけましょう。その上から紫陽花の台紙のところに糊をつけて貼ると、立体感が出ます。カタツムリや雨粒なども一緒に飾るといいですね。